結構こう待ち見てると日本語お店とかあるし、あとやっぱタピオカ屋とかが多いですか。タピオカ、タピオカ決めないと。決めないと、そ禁断症状が出てしまう。<笑><笑>そんな？震えてた。そんなの禁断症状。マジか。一番有名なの五十嵐。五十嵐。 うん、ほんまイガラシですね。それイガラです。一日ペヨッだけで過ごせてしまうよねむきっとね。多分行、ね、けますね。わあすごいな。 うやっぱ電波を出たらまずやることをエゴサーチなんですね。<笑> あさよ な, らーっていやなるほど。あ ちょっとちらっと言ったけどこれ一体日本円でいくらだって迷ったら、うん、基本的には4倍しとけば大体やんないの。 ね、例えば今これタクシーの料金にもこれ160で出てるでしょそしたら4倍する 160, 160日本円でくらいかなと思っただから160の4倍になるんですよ60、ね、600円ぐらいかな今ちょっと安くなってて今 4× っつったけど 3.5× ぐらいですよ 4× してまだちょっと低いかなぐらいそうそれはちょっと低いぐらいうーんだから今まだ6 0円いってないぐらいなるほど すげえ変な感じすん か, か, かったなこ、ね、いいねすごあ、もうー<笑>あマクラド駅って感じあんましないで。でしょ 日本語哦巴士在都这么便利なんだって。 这是你是是中心的中心点我是我是我是我是我是我是我おお、是我是我おお、是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是 ハハハハうれしいねこうやってコミュニケーションを取ろうと思ってもらえるのがすご、はいなと思って日本の方々すごく人柄日本語はとにいるね。 私は日本いとい い,、ね、いいところ。だでしょそう、日本語上手だ、ね、<笑> い, い、ね<笑><笑><笑> なんかすごいなんかすごいぞそ、ね。そうだね。ま、は、ず、い。 そういうカードっていうカードがありまして、まあ、スイカとかパスモみたいな感じやねそうこれがね台北というか、まあ、この台湾では結構変わってて日本住まんねるじゃん基本的にあのカードが決まっててで上にシールとか貼るじゃん、うん、台な があって、うん、で物によってキーホルダーみたいなとこがあるんだよねへー。で、結構種類が豊富で、その台北駅の中にある。さっきのお店でいろんな種類のやつがあるから、まずはそれを買いに行くところかが。ありま 台北地下人はなんでトランクスで走かてるんですかね。 橋橋のの、ま、の隣隣ががががでとも一ななな東京間あります、ね、かかかか前回私ここここここここれれれ乗っっっっっったんんだだねそううう今回のこの空港こやついいけどこれかあでこれが結構有名ちちこっちは国際線だから、まあ、全然違違しょ、はい、台北すごーい。 いたいた<笑><笑>、うん、あん た, 行ったぞじゃあちょっと本当にまあレベルまあ、なんちゃんを探せですよね。そうですねでも<笑>なんんちゃる<笑>もう世代バレるわ レベル二ぐらいじゃないですか。はい。え、まじわかんないんだけど。いや、バリバリわかりますよ。ああ、わかった。バリバリですよ。わかったー。わかります。もう一人は。もう一人はよ。<笑>もう一人はよ。まずね、ソロの人が少ないから。もう一人あれか。だな。 金髪金髪取らせ金髪金髪金髪じゃないからね、もはや。え、どこえ、わかんないよ。あいつどこ行ったのめちゃわかりやすい。麦はわかる。はい、麦さんでした。麦さんの先に、目線の先にモモイがいるのかあ、モモイだ ランウェイ歩いていくるみたいな感じで<笑>、<笑>来とるけど。ちょっと、ファッションショップで、うん。歩いてきて、気取って歩い て, きて。ランウェイで。私私が、分かったでしょうか。めっちゃ、めっちゃわかりやすかったよ、本当。先輩、どこ、どこ、どこ、見つけてないの、私。